が不安だったもう全然素晴らしい MC だったじゃないですかありがとうございますこのままつないでいきますかこのままいきますかはい、はい、いや不安だらけよやっぱね何がよそさん来てうまいよさこい天国秋田ここにお邪魔させていただければちょっと不安ですねえまあまああの煽りから歌から何から何まで、はい、よさこいといえばもう茶器ええー、またまた何が欲しい、ね 本当にあれ誰っ？本当に素晴らしいね。さっきで誰かな？え、ね、まだあびっくりだよ。あーーまあ和田さんですからね、もうもうやめて、やめて、はい、ハードルハードル上げるのやめて。はい。ドキドキねまあ、ここでやっててもしょうがないから、ね、そうなんです。もうドンと言ってくださいよ、はい、先輩。はい。え、じゃああのー、ご挨拶させていただきます。えー、お隣山形鶴岡市え氏、ー、結成今年で20年になるのかな。うん 2003年より、えー、結成させていただきます上場連大物舞と申し上げます、えー、私ども の, あの上位団体じゃないんだ先の団体というのが子どもたちのチームでございまして、えー、私も、えー、その子どもの同行してる流れでよさこいに足踏み入れましたそこから20年になったのかなと自分でもびっくりしますけども、えー、おかげさまで 何よりこう、秋田の皆さん、そして他県の皆様と、こうやって縁、そして親しみを、えー、いただきたこと、20年間の私の宝でございます。えー、本日も、あ、忘れてた。まずは第7回、八乙女よさこい祭り、ご正解おめでとうございます。ごめんなさい。流れでご挨拶させていただきました。まずえー、でね、欧州心舞の代表さんからも、 うん、お誘いいただいてこういった形でね秋田と縁これからもつないでいきたいと思います本日コロナ禍の中あのー、しぶとく私ども3年間やってまいりました本日の精一杯踊らせていただきますこれが私たちの今の精一杯ですまずはご先頭ありますよどうぞよろしくお願い申し上げます<笑>よし 行くぞ y o stop! せ, せ, せ, せ。やば。やば。松井さん、ありがとうね。はい、いやいやいや。えー、ちょっと無茶でした。えー、まずは五千円たまり、感謝申し上げます。えっ、ー、と、ちょっと番宣させていただきます。えっ、ー、と、次週ですね。 4月の30日、えー、我が鶴岡市、えー、将棋委託と鶴岡にて第6回の月の山よそこい祭りえー、っと3年ぶり開催いたします、えー、ぜひねそちらの方にも、えー、足を運んでいただけたらと思います12時開園となります、えー、本日八乙女さんの方にも参加していただいている秋田のチ部からもご協力いただいております、えー、ぜひいらしてください、えー<笑> <笑>ごめんねごせんたまに感謝申し上げますありがとうございましたま感謝です